西将軍じゃんけんぽんあー負けました<笑>やったぜええ皆さんこんにちはリチャードですはいこんにちはサムです、はい、今日は何をしますかえっとね自分たち韓国が好きっていうのもあってはいまあたまたまね韓国のお菓子を 今日あるところで見つけたので、はい、ちょっとこんだけ買ってきました、はい。で、リチャードはちょっとあんまりね。辛いものが得意ではないので、はい、ちょっとゲーム的な感じでね。はい、ちょじゃんけんをして、はい、自分が買ったらリチャードに辛いものを食べさせると。まあそういった感じのやってみたいなと思います。<笑>うん、でもサボは辛いのが好きだから、多分ね。ここは彼にとって全部を。 もう全部好き、オッケー。もう全部、全部オッケーよ。<笑><笑>これ結構辛いん。あ、ねうんま辛いんだよ、これ。これ結構ね、辛いかもしれない、食べたことないの。はい。これかな、うん。あと甘い系は。甘い系はこれ。はい。これ。バターワッフルと。はい。なんかこれすごいね、ラベンダーとブルーベリー味。 のポテトチップス、うん、初めて見た、うんうん、ラベンダーチってすごいよね色的に綺麗です ね, ね一緒あの紫芋かなと思ったんだけど<笑><笑>他はあとこれよく見かけるやつ乳酸菌のグミとあとこれはハニーバターアーモンドじゃあ早速始めてみたいと思いますはいじゃあ最初はグー、はい 最初はグー、ンンじゃんけんぽいあははははは一発で負けましたえー、っとねー、はい、激辛を食べてもらいます落と<笑>しよう今ちょっと変な汗出てると思いますやったねー<笑><笑>後で恨まないでよ 今かなり緊張です。もうんうん、普通の匂いだよ。じゃ、じゃあ、二個。でいいよね。えちょ、ちょい心配だから、二個で。二個、二個、二個で行きます。うわお、チャレンジャーじゃん。チャレンジャーです。じゃあ、行きまーす。はーい。あ、いい音。うん。 <笑>飲むなよモ森<笑>実はチャレンジャーじゃないですはい以降で結構ですそうあおあおあじあおあおあおおおておおおおおおお 辛スパイシーみたいですけど、美味しいけど、じゃあこれで僕はゼロ点、サモは十点。点数付けるの？<笑><笑>そうです。あもっと食べないと。あとあとでまたね。あとで言って絶対食べないからね<笑>この。あとで来るんだよね、うん、そのあか辛さか。 まあねっ、うんうん、最, 最初はちょっと甘いっていういするんですけど、うん、噛めば噛むほど辛くなってくるまあね で, で今ちょっとここは燃えていると思います弱い<笑><笑> 1個しか食べなかったんですけど<笑><笑>、はい、じゃ、うん、じゃいじゃあ僕は0点サモ1点はい数つ切られました<笑> 多分多分ね、全部美味しいと思ってるかもしれないからこ<笑>、うん、れは変な結局僕は一人のバスケ部になるかと思うんですけど回戦はい2回戦はい回戦、はい、最初はグー<笑>じゃんけんポイ<笑>ああまたかまたかあまたかああまたかああまたかああまたかああまたかああまた うん、でも、辛いっていう文字があるからね、うん、辛いかもしれないね全く同じ<笑>ああこんな感じ、はい、じゃあ食べてみたいと思いますはいどうぞ辛子、さっきと同じ感じですね 辛くないです<笑>。<笑>大きいとい今ですけど、美、う、味、んうん、しいです。と食べたいです。これ普通になんかコンビニでもなんか見たことある。うーん。うん。うん。美味しい美味しい、うん。はい、三回戦です。はい、三回戦。な<笑>ん<笑>だなんだ。三回戦。 じゃあ、うん、はい最初くじゃんけんポンあお勝ちましたあと、うん、どれでもいいよもうう<笑>点一点って感じですねはい、はい、多分ねグミ大好きですから大好きいつも運転しながらグミ食べたりさ<笑>言わないで<笑>じゃあじゃあとりあえずグミでおやった、うんはい、じゃ おお、ヤクルトの匂い。あ、いいねいい匂いします。<笑>いい匂い。いただきます。お、はい、お。おうですか、ね。じゃあ僕も一個食べてみたいと思います。あ、こういうね食感が好き。うんね。もあも僕も大好きです。 あ、これいいねやばいねうんではいじゃあ4回戦4回戦です は, ーいはい最初はグーじゃんけんポンイエーイどうしたのこの2対2であつまらねえ<笑>アーモンドあアーモンドねうんハニーバターアーモンドうんおう あ, 普通あでも甘い匂い おーすごくいい匂いですようんすごい、うん、分かんないか<笑>ああこれ止まらないやつだ<笑>あ甘くてね、うん、あバターの香りが強いかもうんおいしいおいしい 食べてみたいと思います。あの、うん、アーモンドの味、すごくします。うん、で、プラスアルファで。ああ、あの、蜂蜜とバターの味します。結構好きです、これ。うん 五回戦です。五回戦。回戦 okay. はい。勝たないと。<笑>はい。最初は僕ジャンケンポーンャンケン。ああ。<笑><笑>やったー。でもつまんないわこれ。なんで？じゃあ、これを逆に食べさせてあげたいなと思って。イエーラベンダーとブルーベリーアチッチ、うん、あハニーバターチップって書いてるわ。今すごい。ワン。はい行きましょう。 食べたの味します。味。中々用意します。もうねハーブって感じ。おおすごい<笑>ねなんかいいねうんびっくりした結 構, 結構いいねはいどうぞはいさっき自分で食べそうになっちゃったいただきま す, いきます<笑>はいうん甘い ラベンダー の, の味、あるいは香。香り、うん。口の中に。ちゃんと。あります。すごくいいですね。ね、うんうん、甘くはないよね、じゃあ。あちなみに、さっきね、わざと負けました、うん。食べたいから、うん。先に食べたいから。<笑>そんな通用すると思う。<笑><笑> い, やいや、甘くないもん本当に。 少しだけ。あ甘いじゃん。<笑>そんなに甘くないですよ。おお。なんかね、ラベンダーの香りが強くて、パタっとの味が死んでるね。あ本当？なんかもう香りがかかってる。でも美味しい。うんうん、美味しいです。 もう一枚食べたいと思いますあ、かすかにポテトの味はする先にラベンダーの味します次はポテトの味で、ね、味ずーっとあとにポテトそうそうそうこれ結構面白い味かなあでもね 食べてたら止まらなくなるかもしれないこれ美味しいうん美味しいですよ、うん、最後の1個です6回戦です戦でもこれめちゃめちゃする意味あるいやいやとりあえず点数気になる<笑>なりますからはい OK <笑>今ちょっとすっごく緊張してますあの負けたら、うん、勝ったら、まあ、なんていう引き分け引き分け ははい、最初はグー。緊張ですから<笑>、ま、これで僕は緊張和らげようと思ったのに僕は負けず嫌いですからすんげえ負けず嫌いよこの人そうそうそう負けず嫌いですからじゃんけんだけは負けたくないですねマジで<笑>どうしよう<笑>今は3点対に点でもからす、ね、もうこのぐらいでい<笑>っちゃうよちょっと緊張してます マジでちょっと緊張してますああ何しますかねー<笑>でももしジャンケンで負けたらもう手帳たたかかりでしょう多分。やべえなこの後どうしようどうしよ う, ど う, しようはい最初はグーじゃんけんぽい<笑>ああ負けました<笑>やったぜー 今日すごく辛い。はい、ちょっと得意な。辛 い, <笑>辛い。はい、食べましょう。<笑>大丈夫です。人生、人生はこんなもんですからね。<笑>ねこんなもん。時<笑>時負けますから。<笑>負けてもいいです、はい。はい、大丈夫です。はい。これも間違いなく美味しいでしょう。うん。バター、ワッフル。 っていう名前ですね。うん。うん。バターの香りはすごくします。バターっていいよね。うん。うん。美味しい。とても美味しいです。皆さん、これ本当にお勧めです。よかったね。これね。いただくよ。うん。お、三枚入りなの、これ。うん。 この歯ごえがいいねサクサク感、うんうんうん。大好きです。ああ、もう全部美味しいんだこれ。次は皆さんに当ててもらいたいものはあります。<笑>僕たち。<笑><笑>僕たち、この六つのお菓子の中で。どれが一番。 例えば僕の一番とサムの一番、どれでしょうか、皆さん当ててみてください。もう決めましたか。今決めた。はい。うん、僕も。実は決めました。じゃあ、あ三二一で。一緒に取る。そうそう、取る。はい。三。あ、確かだ。ちょっと待って、ちょっと待って。なんで、なんで。え、迷うの。オッケー。はい。はい。三。二。一。はい。 なっち。これ意外。意外でした。意外<笑>こ。これ。これ僕たちは全然食べたことない、なかったし。し<笑>そうだね、なかったし、あと。事前にこう。こま、たない答えも全然知らない、知らなかったし。はい、皆さん様子は分かりましたか。はい、こちらの。ラベンダーパーニー。 えー、ポテトチップスですハーはい肉でも分かりです<笑>初めて食べた時おっと思うけどか食べてたら美味しくなるよね美味しいラベンダー好きな方だったら「いいね」押してください<笑><笑><笑>なんじゃそれ<笑>あとチャンネル登録コメントあとシェアをお願いしますお願いしますそれから、はい ベルマーク、はい、これをオンにしていただくと、はい、僕たちが動画をワップしたときに通知が来るのでねす ぐ, すぐご覧いただけるかなと思います。はいじゃあまた次のチャレンジすみません<笑>それではまた次の動画がライブでお会いしましょうはいまたお会いしましょうねはいはいバイバーイ。 美味しい。うれあ無理。無理。どうぞ、全部食べて。もう俺、これ、やっ食わないでしょう。<笑>だって、辛いもん。最後に、一個だけ。あ、大丈夫。これ、の。あ。